えー、私たちのチームは高知市から車で約1時間高知県の中西部に位置します日本最後の清流四万十川の流れる中流域、えー、そこにある四万十町というとこからやってまいりました、えー、自分たちの住う町四万十町を多くの方に知っていただきたいそういったも思いで活動し今年で活動6年目になりましたあ今日も、えー、踊り子少ないですけれども笑顔をいっぱい演舞させていただき一人でも多くの方に四万十町を知っていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします えー、それではこの会場に四万十の風景を思いがけるよう心を込めて踊ります。構えてる 「檜が点突きのびて」「鳥も獣も踊りよる」「ひなてあマしは丸太を抱え」「孫へつなげとやまい」「フラッグ」「 あか子供かどちらが早い泳ぎ比べて向こにし楕円流れはでんばた開き米も野菜もどれも 也都打屁哎呦 島本町よさこよい踊り舞台島向田でしたありがとうございましたありがとうございました